久々だなこんな朝の太陽みたいなのすげえちょっと霧っぽい感じかなこれねというわけでですね本日も始まりましたよ「まさチャンネル」の時間ですそして初めての方はじめまして私モータージャーナリストのまさチャンネルと申します えー、ただいまの時刻、5時半ですね、本日は2023年4月11日となっております、ちょっと遅めのですね花見ツーリング、やっていきたいと思いますよ、今年しも、そしてですねここは、ですね圏央道の坂戸インターチェンジというところになります。今日はでで、ね、ですすすねねなんんとめちゃくちゃゃく天気いいんですけど 最高気温がね 20℃ 予想です。すごいですね。初夏ですよ。初夏。ガシガシ、ガシガシですよ。なんとただいまの気温は 7℃ です。<笑>寒くてグリップヒーター付けちゃったよ。ちょっとね春春の格好なんだな。上はえっ、ー、とねこれね今年初めてですねクシタイのクラリティジャケット。 クラリティジャケットの中に本当は、ね、インナーダウン着てくればよかったんだなけど、えっ、ー、と、ね、暴風の薄いものを1枚着てでもうねあのロンティーです、なんで上はね3枚、4枚かぐらいしか着てないですね、これはねちょっと誤算だったらこんな寒いとこなかった。 運気を右ですでまあ、ちょっと走ればもうね紐もを上ってますしねだいぶ暖かくなるんじゃないかなと思っておりますそしてさすがの CB このコーナーリング性能<笑>はい。<笑>さあご注意しますよ でね、この前、えー、動画でも上げたと思いますけどもこの子スクリーンエクステーションですねそしてあ、ね、とで紹介しますけどもリアキャリアこれはね散々悩んだつけるかどうかもうほ本当散々悩んだんだけど結果的には取り付けましたやっぱねアドベンチャーカスタムにはもう欠 か, かせないかな 実はねもう埼玉県は今年もう桜早くて、もう全然もう、桜のかけらもないね、<笑>やっぱ朝、トラックバックだな、怖えな、そうそ う, そう、そで今日向かってる席なんですよ、これね、まあ、僕のチャンネルを長いこと見ていらっしゃる方は、皆さんご存知だと思うんですけれども、僕がね、23歳の時もう28年前になるんでね。 三つ上の26歳の先輩ですね、その方がバイク事故でお亡くなりになって、その方のですねお墓がですね福島県田村市、これね、福島第一原発から、まあ、ほど近いところにある市なんですけれども、こちらですね、こちらにお墓がありまして、お墓参りに行くんですよ。でね、そこのね、ほど近いところにですね、 三春滝桜っていう、ですねこれまたね、有名な桜があるんですよね、でまさかの有料なんですけれども<笑>で、ね、去年もね、ちょっとね、もう散りかけてて、葉桜になりつつあるような状況でね、見に行ったんですけども、今年もね、まさしく同じで、もうね、ちょっと葉桜になりつつある状況みたいですけども、まだね、綺麗に見えるということです、ホームページでは。なのでそちらを見に行くと で、まあせっかくね、福島行くんですから、福島ってね、結構有名なのよ、桜いっぱいあるんだよね。北方に向かいたいと思います。北方と言ったら、皆様何想像しますかそうですね、ラーメンですね、ラーメン。普段ね、まさちゃんのラーメンあんま食べないんですけども、食べたら美味しいんですよ。大好きなんですけど、まあ北方ラーメンのお店がたくさんあると思うので、そこでね、ランチを するタイミングにちょうどなななるんじゃないかなとその先輩のお墓までがねだいたい250キロぐらい、250キロ弱、でそこから北方までが、まあ、100キロ弱、70キロ、80キロぐらいで、そこからまた帰宅して270キロぐらい、総 走, 走行距離が600キロ真ん中ぐらいになるんじゃないかなというね予想をしております。なので 日帰りツーリングとしてはなかなか走る日かなとそんな感じで思っておりますもうね、ご時代は働く車がたくさんいるんでね交通量は少なくないですけどまだまだね、流れてるんで非常に走りやすいですねはい、九木鹿岡ジャンクションですこちらからですね、東北自動車道に入っていきたいと思います サリーなやっぱ寒いぞ<笑>寒いよな、これな、難しいよね、今の時期、気候はめちゃくちゃいいけどね、朝は本当に真冬に近いぐらい寒かったりするけどね、でも昼間はもうね、もう初夏ですもんね。さあ、こちらをですね左方向、宇都宮方面に向かっていきます。 で、東北道を下走りまして途中からですね、阿武隈高原道路というところにです、ね、入っていくんですよねはい、東北道にインしましたー、ね、埼玉の人間から言うとね、この東北道ってなかなか通らないんでなんか、来たよー、論通来たよーみたいなね、スイッチが入る道路でもありますね。 大体あの、速度表示がね、100キロ。あ、ここ120キロ区間なのあ、ここ120キロ区間なんだ。知らなかった。今スピード110キロぐらい。まあ、トラック来たんで今、そんなに速くないですけど、まあ120でも、この仕様だったら、まあ全く問題ないね。もうね、かなり来てるよ。かなり来てる。シーフィアドベンチャー仕様 これはまたあのどこまでも行ける予感がしてるよ、俺はただポジションなんだよなポジションがね、やっぱね直立ではないんだな若干前傾なんだよねこれでもねハンドル結構もうギリギリまで引っ張ってるけどそれでもねちょっと前傾があるのできつい、きついくはないですよきついくはないですけど直立よりもほんのり このから10度ぐらいの状態が前に倒れてる感じ。まあお尻はね痛くならないポジションなんですけどね。これはね、これは120です。今120キロ。120キロで独特のエンジン回転数がどうだなどのくらいだろう。6000まではいけない。 5500、600ぐらいなのかな ?1 番3000で出ぶるので、まあ、そう考えたらね、半分も回ってないっていうことなんでね、まあ、CB さんとしたらまあ、ちょっとエンジンは回ってるなっていう感じはするんだけど、まあ、大したことないわけですよ。楽勝マージンというかね、そのくらいのエンジン回転数になるんだと思いますけどね。CB さんね、今100キロです。 で、6速のままどのくらい加速するかっっていうのをちょっと見てみたいと思います120キロまでせーのドン今で120フハハハハ一瞬、まあ、そのくらいね動力性能の余裕があるってことですよね今100キロです6速のまませーのドンはい120フハハハ一瞬一応ねここに見えるのはレーダー探知機ですね この前のやっと更新しました。なんかね、こう違法電波が出てるってことでね、一回回収になりましたけどね、で、まあ、送って帰ってきて、で、アップデートして、今までヘルメットにね、普通のスピーカーを仕込んでて、そこにね、えー、Bluetooth でレシーバーで飛ばしてたんですけど、それだとね、こう、全部接続されないんでね、あの、携帯の方だけしか接続されないんだけど、 インカムがデートナにしたんで、よほども接続されて、で、一応ね、あの、聞こえます。レーダーがありますとかね、そういうのがね、一応接続されてるんで、一応、まあ、今まあ、結構安心して、飛ばせる、飛ばせるっていうかまあ、ね、まあそういうことですね。さしてください。東<笑>北 道, 道はやっぱ飛ばすね、みんな。今前の車に着いた状態で、1 0家で、家でよ。 このスピード言えねえよ、何キロって。え、前の車何キロ出してんだ、あれ。やべえ、運んでんな、この人。いやーめた。メタ<笑>さあ、県境という表示が出ております。ここは、それ側を渡って、栃木県に入るの群馬県に入るのどっちどっちかしらーん。 そうですね、群馬県昭和町に入りました竹林2 k というね、工事が出ております竹林もね熊谷に続いて暑いんだわここもね流れが速い福島というね、案内板が出ておりますはいただいまの時刻は6時半になりました出てきてからちょうど1時間ですね総合距離百1 1 0 走ったね。さすが東北道の流れの速い。いやー、もうね寒い。寒いので、これですね。谷川内こちらでとりあえず休憩、おしっこタイムとやっていきたいと思います。ちょっとあったかいもの飲みたいなこれ寒いわマジで。いや、明日上ダウン来てくればよかったな。明日インナーダウン来てくればよかった。途中で脱げばいいんだもんねー。 まあこれからどんどんね、気温も上がっていくでしょうから、大丈夫だったと思うんですけどね。ちょっとまあ寒いというところですね。これ前の車何これなんだろうね。わかる人いますこれ。ええー、なんだめっちゃかっこいいな。さあ、上川内寄ってきましょう。お前の車入るぞ。 なんだろうね、この車。なんだろう。ポルシェえ、わかんないわ。さあ、行きましょう。上川内、サビスだよね。このバイクチューリング場がですね、この、あら<笑>喫煙所の目の前にあるっていうね、この臭いところからですね、脱出したいと思います。そしてね、 あったかいジャスミンティーを飲んでちょっと温まりましたねあ、ガソリン入れとこうかなガソリン入れとこう2面盛りしかないから入れとこう、はい、はい、ありがとうございま す,、はいはいいいすね、はい、どうもえ、最初の目的地まではあと128キロ到着予想時刻は8時34分 リアキャリアをつけてバランスが変わったかなと思ったけど大したことないかなあまり感じないで、まあ実際はこんだけ重たいものが上の方に付いてるわけだから多少ねバランスは変わっているとは思うんですけどね、まあ、そこまで僕は感じていないというところですねはいただいまの時刻が7時半になりました家を出てきたから2時間 ここはですね、那須高原ですね。那須高原で、ただいまの航行距離が 161.8 キロ。2時間で161キロ。で、30分休憩してます。まあね、もうずっと100キロだからね、距離ゃね、距離が伸びるよね。100キロから110ぐらいで、ね、入ってます。でね、寒かったんだけど、まあそんなにね、 やっぱ気温がね10度台に上がってきましたね今あのちょっとね表示が出ましたけど12度ですねもう寒くない、まあ、寒いど っ, ちや<笑>どっちだよどっちだまあまあまあ寒いけどグリップギーターしてるけどでもね耐えられない寒さじゃなくなりましたね朝はやっぱり7度7度はねこの グラテジャケットで中ダウン着てないっていうのはちょっと厳しい状況でしたね、今はちょうどちょうど良くないなもうちょっと、もうちょっと気温が上がってくるとね、いい感じだと思いますね、まあでもまだ15度ないわけで、今日の最高気温予想が25度なわけですから、ま服、あ、装としては間違っていなかったのかなと思うけど、ダウンは来てくれればよかったなというのは、ちょっと後悔としてありますね。 で、道がガラガラなんで、そうね、やっぱり110ぐらい、100から110ぐらいをね、ずーっと巡行してまーす。でね、見てわかると思うんですけど、こうむ虫がちょっとね、ついてきたのね、虫さんもね、活動し始めたんだなーという感じと、これがなかったら、相当俺の体にくっついてるから、虫が。枝とかね、相当な恩恵がありますね、これは。 この川を渡ると広川っていうのかなはい福島県西郷村です<笑>福島県入りましたー家を出から170キロ2時間ちょいですね砂川インターチェンジ 2.5 キロ帰りねここから乗ってきますね はい、矢吹の出口になるんですけども、こちらからですね、阿武隈高原道路に入っていきますね、あれ、覚えてねえな、あ出口を出るんだ、出て、阿武隈高原道路に接続されるようですね、あれ、全然覚えてねえな、どうだったっけな、<笑>全然覚えてないぞ。 そそそうそうそう、ここ1回出るのよねー、分岐を右方向、こちらですね、あ阿武隈高原道路って書いてありますね、えー、福島空港方面、空港方面ですね。 よし、残りが53キロ。7時50分。ここ確か70キロ道路だったような記憶がありますが、そうですね、70キロ道路ですね。出口がね、確か田村っていうインタだったと思うんだけどなぁ。え、今 ETC 利用できませんって書いてなかったマジあれここ現金で払ったっけ ETC カード使用できませんなってるよ。マジか。あれ、全然記憶がねえな。ここ通ったんだけどな、去年も。降りて現金なんか払ったっけやべえな、全然記憶がございまって。だいたいなんかめんどくせえとこ覚えてんだけどな。思<笑>い出せませんね。ああ、預金所があと1キロだ。いやー寒いな。 また冷えてきただからだちょっと気温低くなったのかな現金のみいくらえ三百十円かな二百六十円かなおはようございますはい260円2円はいよいしょええー、206 ははいいいっただます領収書まきますか領収書大丈夫 で, すいいですよ円ね、はい、阿武熊川というね川ですね。浜川村と やっぱ村がいいね村がはい阿武隈高原道路の終点になりますこのインターチェンですねこちらから板越道にまた入っていくようです東北道阿武隈高原道路板越道っていうことですねなんかその先できてるねどこまで行くんやろうかこれ。 ね、そのままこう山を、ね、トンネルで突き抜けていってます ね, ねどこ行くんだろうね右側小野インターチェンジの出口をまず出ますねこちらですねまずこちらを出ますまあここから一般道降りちゃってもいいんだけどね時間がないんで、まあ、乗っちゃいましょうそして小野インターチェンジを出まして で、分岐を右方向。郡山ジャンクションですね。あら、まだ桜満開だわよ。おお全然違うぞ。埼玉とすげえ。田村 atc 専用田村ですね。こちらでおりますね。 っか10キロぐらいなんだ、まあ、あのなくてもよかったんだなはい田村市に入りましたもう目的地までは急遽です、はい、田村インターチェンジ EGC 専用降りたいと思います 行きたい<笑>トイレに行きたいないんだなこの辺は多分なああんかいっぱいあるんだよななんかあのそのなんだろう小沢の滝とかさいろいろあるんだよねまあとりあえずはまずね先輩の墓参りに行きましょう 国道349号線向かう先は福島県田村市大越町というところですねいやーあの辺の桜もめっちゃ綺麗だけどねああ な, なんかしだれ桜なんとかのしだれ桜って書いてあったの今いやー綺麗だなーうおほほめっちゃ綺麗だよ いや福島、満開だわ、今これ、すげえな、ナイスタイミングじゃないでもうあとね4キロ、5キロで到着するんですけれど、ただいま の, 200… <笑>の時刻が8時29分なんで、まあ、約3時間、出てきてから3時間経ちました、走行距離が237キロ。 こちら右方向そう毎回ここ臨海って思いながら曲がるところねここでいいのみたいなねいやーいいなー田舎いいな田舎に住んでる人には申し訳ないけどいやー見事ですねー さあ右方向です右右といきますね右右とこれ、ね、去年もここ走ってるよね、えー、ここからは個人情報なんで えー、お墓参りしましたよという画像でですね最後ご報告したいと思いますそれでは一旦動画を閉じます 先輩ありがとうはいということでね27年目27回先輩のお墓参り行ってまいりましたまたね今年も、まあん越ながらですね先輩の分も走るので、まあ、見守ってくださいというふうにですね先輩にプレッシャーをかけてきました<笑>さあ次はですねいきますよ 去年も来ましたけども三春の滝桜今年は期待持てるよ去年はほとんど散ってたけどね<笑>今年は期待持てるよあれでも滝桜散ってんな滝桜じゃねえやひれ桜散っちゃってるぞ大丈夫かソメイヨシノは今いい感じだけどねこれねひれ桜の方が早いのかなどうなんだろうね ここから13キロただいまの時刻は9時13分、9時半ぐらいには着きますね。